以前の動画で蓋を切り取ってみました切り口のバリを研磨して滑らかになったら手持ちの OD 缶を入れてみます大小2種類の穴開き OD 缶ケースが完成持ってるストーブやランタンを取り付けてこのケースの耐熱温度である80度を超えないように眺めて楽しんでいたんですが複数の視聴者さんから やり方次第では点灯が可能というヒントをいただきましたのでこれはやるしかないやれってことですよね鹿番長や EPI 製品のストーブなど教えてもらったヒントをもとに物色してみますと結構使えそうなストーブが見つかりましたポイントは大きなバーナーヘッドと高い位置についているヘッドそして遮熱板が備わっていれば完璧です ちなみに私が持ってるのは全くダメでヘッドは小さく首が短いので不向きでした良さそうなストーブに処理を購入して試してみます1つ目は EPI ガスのネオストーブですヘッドが大きく首も長いのでいけるかも恐る恐る着火してみますがつまみを回してもガスがなかなか出てこないので少し焦りました そうここで話が脇道にそれてしまいますがこのストーブの使いやすさに驚愕していますガス調節ネジの精度が今まで使ってきたどのストーブよりも成功でした炎の大きさを微調整したい時につまみは結構回せるんですよこれはすごかった EPI がすごい 手で OD 管の上部の温度を確認しつつ燃焼中です大丈夫そうなのでもっと強火にしてみますが皆さんは決して真似しないでください自己責任でやってますやはりこれだとですね全く熱くはない感じですねヘッドと OD 管が離れてるっていうことが結構重要なんだと思いましたまた炎が上に伸びるので 横とか下には熱が伝わってこないような感じじゃないかなと思うんですけど大丈夫だなと思ったのでもう少し詳しくきちんと温度を測って確認をしておこうと思いますそうそうこの実験はあくまで個人的な興味を検証するためにやっていることであって皆さんにお勧めするものではありませんのでその点を間違えないようにご注意ください OD 缶を使うガスバーナーの場合 バーナーの上にのせて温めたり焼いたりしたものが落ちてくることもありえますので実践でやってみるまではどのような点に危険があるのかまだ分かってません液晶が見えてないんですけどこのパネルの温度計は現在 18.7 度ぐらいスティックの方も 18.7 度ぐらいと、まあ、こっからスタートです スティック温度計は OD 管の上の端あたりにセンサーを近づけて温度変化をモニター中です念のため手のひらでも温度を伺いつつ慎重にやってます OD 管の上端は約20度に上がりました 火力をマックスにしてみますすごいですパネルンド計の気温が約20度でしたがスティック温度計の方は 21.2 度バーナーヘッドの形と首の長さによってオーディカに届く熱が大きく変わっているように感じました ところで皆さん、本題から逸れてしまって申し訳ないんですが、どうしても言及しておきたいことがありました。とろビモードの安定感に驚いてるんです。この EPI ガス。初めてかな驚きなまり実験目的を失念中です。なんかこうカメラをね、いじったりしても夢中です。 このストーブのあのガス調整機能。一体、どんな繊細な調節機能が備えてるんでしょう。えー、私が知ってる過去のガスストーブともう段違いですね。このとろ火モードですよ。とろ火ができるっていうことはですね。ということで、いよいよ、ここからはですね。 クッカー底面からの副射熱を確認してみます底が少し大きめのシェラカップで試してみましたこれでもし問題がなければ使用可能と言ってもいいんじゃないでしょうか開始前の気温は21度です 中火にして確かめてみましょうこれでもさほど輻射熱は強くなくって OD 缶上部で22度ぐらい沸騰が近づくにつれて温度が少しずつ上がりましたが上がり方は思ったよりも ごくわずかでした沸騰直前です沸騰した湯からも熱が届きますね湯が沸騰したのでここから1分間は全身で集中して温度変化をモニターしています はい、やはりそこまで熱くはなりませんでしたやはりヘッド形状と首の長さがいいんですかねそんな気がします気温は現在 21.8 度でオーディカン上部は26度ぐらいになりますオーディカンケースの耐熱温度は80度でしたので 現時点では問題なし。さらに1分後も27度くらいでした。結構順調です。ちなみに当然なんですけど、バーナーヘッド近くは暑いですね。手を近づけてみると、高さによって暑さが全然違っているのがわかりました。 バーナーヘッドの高さも重要な要素だと言えます冷えていく時のチンっていう音がいいですね首の長さを測ってみましたバーナー下部から OD 管上部まで65ミリぐらいでした ST をを使ってトロビテストをやります。そんなとろビできたっけっていうねちょっと不思議だったんでここで同じ幅広ヘッドの ST340 と比較しますこちらもとっても良いバーナーだと思ってるんですけど ST340 の炎も均等に燃えてとっても綺麗なんですね目いっぱい絞ってとろビモードを試します先ほどの EPI がなんせ衝撃でしたので。 EPI に比べるととろびは少し不安定かなっていう気がしますおお消えちゃうじゃん<笑>消えてしまいましたなんていうことでしょ う, う EPI の方が優秀だなこれ率直な感想です念のためもう一度確認してみますがシビカンは新品のイワタニを使ってます ただ、より大きい缶を使った方が減圧が少なかったので、より正確に測定できたのかもしれません。この時は小さい缶を使っちゃいました。ああ。API の方が優秀だな。そうなんだ。<笑>そうなんですかね。これしつこいようですけど、私にとっては極めて重要なことなので、 再度 EPI のとろ火を観察してみます。場合によっては一群交代もあり得る。重要なテストです。目いっぱいとろ火モードにしてみました。あえてここノーカットでお送りしてます。まあ相当安定した燃え方ですね。 これガスが長持ちすると思いますすげえ優秀だなこれコスパが良さそうですねめちゃめちゃ優秀やさらに調節ネジを絞ってみましょうもうちょっと現実的じゃないぐらいですねもはやいじめてるレベルかもしれませんがしかしそれでも 消えかけているようで消えてません。安定してます。これは過酷な一軍試験。いな、これ。いやー、あの、メーカーホームページで確認してみたところ、EPI ガスはとろびの精度にこだわっているようです。うん。めちゃめちゃ優秀や いやーすいません動画の趣旨が変わってしまいましたお会いしますより大きな輻射熱を試すためにキャンドゥの鍋でいきます1 5センチぐらいありますということでここからは最終のテストですこの広い鍋底からの輻射熱でも問題がなかったとすればですねプラ製のオーディカンカバーも使えそうです 気温は 20.3 度。あの、一回ごとに換気をしてます。っていうのも、本来このストーブは、あの、屋外で使うものだからですね。今回は検証なので、屋内でやってます。が、今のところ全く暑くはありません。輻射熱結構大きいと思うんですけどね。小さい気泡がプツプツしてきました。 パネル温度計の気温は現在 20.4 度スティック温度計で測った OD 感は22度ぐらいですね問題になるような暑さにはなりませんでした 沸騰した沸騰ほぼ沸騰しましたね沸騰すると鍋からもですね熱が来ますからね気温が21度 OD 環上部が今25度ぐらいです、まあ、実験しながら感じたことなんですけど バーナーヘッドがこういう形の場合だと熱が下の方へ伝わりやすいような気がするんですね。逆にこのような形になっていれば炎は上に上がるので下には熱が伝わりにくい気がします。あとはバーナーヘッドの高さですかね。首が長いストーブはやっぱり有利だと思いました。 沸騰後1分間気温は22度弱で OD 缶の上端あたりの温度が30度弱です29ぐらいやったねやはり鍋が大きいとですね輻射熱も大きいので温度は先ほどよりは明らかに上がってます優秀だねそれでもこの結果から判断すれば プラスチック製の OD 缶カバーであっても、まあ、使用条件が整えば使用は可能でしたこれはちょっと私の中で新しい発見でしたねそうだなこれぐらい離れとけばいけるんだな、まあ、6 5ンチあったもんなあの あくまでもプラスチックなのであの自己責任ということになりあのおすすめはできませんでは EPI ガスの方は片付けまして比較のために超小型バーナーでも測ってみましょう軽量コンパクトが特徴のストーブになります